サムライティングをご覧の皆様こんにちはマックスですえー、本日なんですけれどもえー、皆様にご報告がございます昨今こちらえー、皆様もうお分かりですね騒がれている状況ありますこの状況を踏まえましてこちらサムライイーティングのチャンネルでは一旦動画の公開を控えさせていただくことにしましたこちらサムライティングチャンネルの動画を一旦ストップする理由としましては 僕の、えー、個人のチャンネル m a x ス u k t v は基本的に僕1人で動いているので他の方はいないんですけれどもこちらのサムライティングに関しましては僕以外の方も当然いらっしゃいまして複数で動いているチャンネルとなりますので、えー、いわゆる3密というものにちょっと引っかかってしまうんですねその辺も考慮してちょっとストップさせていただこうかなという感じでございます、まあ、ちょっと寂しいですけどもこれは行った方ないです はい、それで、えー、こちらのサムライティングのチャンネルを一旦動画ストップさせていただくんですけれども、はいえー、僕のメインチャンネルの方は、えー、違った形で公開していきますので、えー、こちらお休みの間は僕のメインチャンネルをご視聴いただければと思いますのでよろしくお願いします、はい、マックスズキ TV で制作してあげると思いますはい。お題プランのネガティブなのもの、まあ、ではなくポジティブなことに使うためのステップだと思 あそうですよね、はいまあ、この状況がねちょっとでも良くなってきてもう完全にもういろいろできますよって時になった時に、まあ、だから分かりやすく言うと、はい、今あのバネをこう縮めてる感じなんですよ、はい、<笑><笑>これも解禁になったら開幕じゃ<笑><笑>みたいな体験突破しました<笑><笑><笑>そんな感じではい皆様お待ちいただければと思いますので決してバイバイではございませんこれは あの今日はといための、えー、準備期間だと思っていただければなと思いますちょっと俺侍ちょっと政宗を探しに行ってくるずら<笑><笑>名刀みたいなイメージ名刀ない分かんないけどあ伊達の方かと思うあ の, あの剣の剣のあら、えー、改めまして最後になりますが、えー、こちら引き続き村イーティングの方どうかよろしくお願いしますチャンネル登録解除しないでください<笑>はい確実に帰ってくることはお約束しますので それまでしばしお別です、はい。待っててね。